皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月11日、今日は、昨日の天の日でやり残していたことを中心にやっていました。というか、今日はほぼそれしかできませんでした。やることが多いです。そんなわけで、最近の裏テーマになっている、遊び人で行くフェスタ・インフェルノシリーズです。 昨日のスコルパイドですが、遊び人のダジャレや誘惑が全く通じませんでした。こういうのが通じないとなると、遊び人がやれることはめっきり少なくなるので、ただブーメランを投げるだけの存在になってしまいます。トガ人のアウルモッドとかもこういうのが通じないので、空気を読んでほしいところです。その点、今日のダークキングは、パフパフでうっとりしてくれたので、とても戦いやすい相手でした。明日のジェルザークからが本当の戦いです。